Thank、mm -hmm. you. えー、こんにちはクローカトです今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね、オーニスソロジ ー,、えー、めちゃくちゃセッションでもよくやる曲だと思うんですが、これのコンピングを探してて、アートブレーキの、えーのパッキングがあったんで、結構もうアートブレーキらしいコンピングをしてるので、今日は解説していきたいと思います。まずはですね、えー、っとこれ元々もともとピアノのイントロがあるんですが、もう誰が聴いてもバド・パウエルみたいな感じで、あやっぱりライナー見たらやっぱり バ, バド・パウエルでした。でバド・パウエルがあのイントロかけてるんだけど、でまあ、そこにもう完全にあの、 なんかこうパーカーが無理やり乗っかったみたいな感じなのでダララバリルリラリラのところでここでブレーキがドーンってクラッシュ打つわけですダバラバリルリラリラ普通だったらダバラバリルリラリラリ ラ, バ ラ, バリ ラ, リラリッズ こうって行きそうなんですけど、重い手をひ叩くところがこうブレーキらしいですね。着地だったらここに、えー、とバストラ踏んだりするんですが、なんかなんとなくもうそのままレガートに入ってるということで、ここまでだからピアノもベースもここ入ってない形にしました。なので、このマイナスワン音源もですね、えー、LINE 登録とかメルマが登録していただいた方はダウンロードできるようにしてますので、これでちょっと練習してもらえば。で、えー、バラバリバリだってバラバタタンですね、ここ受け答えですね、ちょうど合間空いてるところね。ね ここをですね、ここをタタン、トラタタこれもうブレイキーの定番パターン。ワン、ツー、スリー、フォー、ウッ、タラッタ、タタン、このアラヨット、まあ、ロック系の人とかもよく使うと思うんですが、これを、まあ、右左、右左ですね。これですね。で、えー、っとここではなんか最初の音は入ってなかったので、ワン、ツー、スリー、フォー、たッ、アクセント、ウったつつツッた ね、ワンツースー、フォー。それでも、えっ、ー、と、ここも三十二分にして、三十二分、十六分とか。売ったかたったにしてもらって。売ったかった。でやると、ブレーキーっぽいですね。で、何がポイントかっていうと、このシンコペーションに対して、セットアップして、思いっきりここ強調するんですよ。これが、ブレーキーのやり方のすごい定番な感じ。ここも、えっ、ー、と。ワンツースリー、フォー、ワンツータットドンみたいな感じね。 ダーダーバル、リュータル、ダーリュータ、タートン、ジャーンってことですね。ダーーバル、リュータル、ズッタン、で、ここはもうずっと、うなずきだけですね。徹底的にうなずきだけですよね。アートブレイキーって。まあ、この感じですね。か、で、ここなんかも。あ、ちょっと、あまりにも単調なんで、ここでちょっと、僕、音量落としましたが。うっタン、うっタン、ドン、一回ちゃんと、こう、着地する感じ。こう、裏ばっかりだと、なんか。 全然フレーズってこうつながっていかないんで、ちゃんと表につなげて、また裏で発生していくって感じですね。でここら辺はなんおとなしくしてるんですよ。で、今度やっぱここで、パデベルディディディディ、タダン、ここピアノがタラタラッジャーンのとかでやるんですが、ウッタタンタドン、ジャーンですね。これもう定番のパタチなので、もう覚えてしまえばいいかな。ダーダーバディダズグダブリーダ。これはね、 入りと出口が一緒だったらいいのでこれで全然合いますねここもタ ー, ブリーダーなのでタタタドにしてますね。これはあの僕のセクションマニュアルなんかで全然説明してますんでこれいろんなあの当て方があるんですよ。まあこれも定番ですで。これこれでいってもいいんですがこの左左右左レガートしながらこれでも原曲もうちょっと早いんですよな。多分両手でいってんじゃないか。そうするとタカタドチッ この裏から帰ってくれば234タッタタントンチッキチーチッキチーッキタバディベディドダブディダタダブズバドダダダってことですねでツッタツクツッタツクってやってて<音声><音声>でタダ<音声>バラブディダ タ, タバダバダバダダダ でブレイクするだけですよ。でもこれすごくないですか。これやっぱりこのブレイキーはこういうこのシンコペーションのどこをもうホームランを取ってもう腰タントと狙ってるわけですよ。そうするとこのそれ以外のところをすごく押さえておいてここでもう思いっきりこう音量ガクンって上げるんですね。 めちゃくちゃゃくいいいと思いますこことかもすごい溜めてね叩い て, てるのでめちゃくちゃかっこいいと原曲はあの下に、えー、と貼ってあるのでもし原曲の方を見ていただければ、えー、オープニングの方だけですけどね、えー、これ面白かったんで非常にこのここの部分これアードブレーキらしいやつねここもここもそう こここもそうこの3つが、なんかすごくアートブレーキっぽくて、これはまあなんかこうアートブレーキの起点をかせて表ガン叩いたって感じですね。あとはこうい う, こう裏ばっかりじゃなくてこう表に行くみたいな感じですね。で、このダーバーダーダーなのをダダダダオで合わせてしまうみたいな感じですね。これぐらいがポイントかと思いますので、頑張ってやっていただければいいかなと思います。これをまあ踏まえた上でもう一回見ていただければ、なんかあなるほどなって分かるかなと思いますので、最後もう一回見てください。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 apa <laughs>